宴の始まりだいつまで「も宴の始まりだノンバーババロン」 どーーーーンンうしてお姉ちゃんの本領 シュドウデブンスヘブンあなたの力いった誰に か, るかーカーいったギアマシュドウデブンスヘブンお姉さんの本領よ神聖なるシ導ドウブンスヘブン宴の始まりだナンバーババロン狂気の時間が尻になるスラッシュテンベスト バタクシのアラタマチからおららさんくしゅわりロンゲのパジマリドンバーババロ誰<音>